FF10 続きプレイしていきます、えー、この先にすまないが通行止めだあんたたち召喚士様とガードだろ迷惑かけてすまないなそっか進めないのか、えー、作戦のこと聞きたいにしようかな、うん、知らなかったのか各地で捕獲された真のコケラが続々とここに運ばれてきている 真のコケラがいる場所に真は現れるだろうこの習性を利用してシをおびき出すんだ<笑>でもまだいけないのか またお会いできましたねゆうなどもはいどうしましたかお困りのようですが、ね、実はなるほどお待ちしておりました作戦司令部にご案内いたしますその前に頼みがあるはっ何なりと 召喚しユウナ殿とガードたちも通してほしいのだがお言葉ですがシモア様君に迷惑はかけない責任はすべて私が取るかしこまりました通行を許可いたします どうぞ あ, ありがとうございますゆうな行くわよあうん偉そうなやつ偉そうじゃなくて。 本当に偉いんだよさあこれで先進めれるんですねそっかシーモアグアドローシご来賓 の各地より集いし勇敢なる討伐隊諸君己の選んだ道を信じ存分に戦うがよい君たちの優先エボンの老子このシーモアがしかと見届けようはどういうことだあれどうしてシーモア老子は討伐隊を応援するんだアルベド族の機械を使う作戦だぞ教えに反する作戦だぞ教えに背いてはいるけど みんなの気持ちは本当だと思うな。シーモア様もそう思ってらっしゃったんだよ。きっと。お, おい、ルー、うん、ただの視察じゃない本人に聞くんだな。やはりアーロンドのしただかお会いできて光栄です。 ぜひお話を聞かせてください。この10年のことなど。俺はユーナのガードだ。そんな時間もない。それはそれは。アーロン殿がガードとは心強いですね。はいどうか、そんなに緊張なさらずに。あの、シモア様は なぜにここにいらっしゃられますのでしょうか普段の言葉でどうぞ え, えっとエボンの教えに反する作戦止めないとまずくないっすか確かにそうですねしかし討伐隊もアルベド族もスピラの平和を真剣に願っています彼らの純粋な願いが一つになって ミエボンの教えに反するといえど彼らの志は純粋ですエボンの老子としてではなく等しくスピラに生きる者としてシーモアグアド個人として私は声援を惜しまないつもりですでもアルベド族の機械はまずいですよ見なかったことにしましょう<笑> 老士様がそんなこと言ったらみんなに示しがつかないっすよでは聞かなかったことにマジすか初めて見た時からシーモアは好きじゃなかったでもこの時はシーモアの方がいいこと言ってると思ったんだ 確かお父さんこれして今のチームだったでしたっけ。あれその話って前したかな。もう何の話をして何の話してないのか覚えてない。どんどん進んで行きますかね。ユナ様とガードさんたちですね。はい。作戦司令部へどうぞ。シモワロシが ユーナ様、ぜひとのことですはい司令部はあっちなのでそっちの道からどうぞこっちの方は作戦準備でこたついてるんですみませんですあっちの道ってどっちとりあえず赤い矢印に沿っていけば大丈夫かなあおおお年ゃあ潜り込んでやったぜ 潜り込んだのすごいなああまた戦闘だ。 回復だけしとこうこっちに行って魔物の動きが乱発になっています気休め程度ですがどうぞおありがとうございます上がる<音声>場所 覚えてない。あら、固まった。こう道のり長いかな、ここは。 ノリが長いあチョコボが早い決まりも出して戦わせてあげないとな召喚師様ご意向ですねぜひこちらをお納めくださいあいっぱいくれますねいろい ろ, いろいろくれるあれあえ道を間違った じゃないえっ、ー、とこっちこっちじゃなくてこっちかこっちこっちですねすぐ迷ってしまう連絡は受けておりますこの先の作戦司令部へお急ぎください 攻撃のチャンスホー隊に負けらんないよなとっておきを見せてやる同じトレイン覚えた 続いていったら確実かなまたかよし 後, 後ろをついてあもう動いてくれないのか結局私の説得では作戦を止められませんでしたでも討伐隊の方々を見ていると何もせずにいるのが辛くてだから今は 私にできることで力になれたらって思ってますそれでここに来たってことなんですねさっきからこの敵ばっかりだなよし進もう追い抜かされる んどんで見つけたたからこは取っていってと、うん、っても意味ないんだけどなまあでも見つけたらとっていって進んであれ召喚う様たちどうやって入ってきたんすかあそっか知らない人にとってはそういう反応になるのか。 召喚師様への差し入れです。いざという時は頼みます。すごい勢いでくれますね。ボス戦でも来るのかな？えっ、ー、とこれはこっち。 あったら着くかな？ん下がる下がるなのかここそっか宝箱か静かなる固定。じゃあ奥の方かなえっ、ー、とこう打って かな上がってこっちに行ってメガポーション着きましたね回復だけしてよし中に入ろうでは中に入りますかね 上がるある上がるのかまだ移動が続くのかな ななんだなチャップはね、ワッカが送った剣を島に置いていったの。そして、アルベド族が作った機械の武器を手に入れた。そんなことは関係ないだろう。教えに反する機械がキラのドグド。<笑> まだまだ移動かあわからない試し撃ちしたら砲がずれちまったよ火薬の量が多すぎたらしいそうなんだ海から芯が出現したら砲撃を行い足止めする芯の動きが止まったところをアルベドの機械で一気に仕留めるのだ そういう作戦なんですね。そろそろ着くかな っぱ確実だっつうのにやめようよもう、ね、無謀な作戦かもしれない教えに背いてるかもしれないだけど討伐隊もアルベドの人達もすごく真剣だよみんなシンを倒したいって心から願ってるその気持ちは私たちと全然変わらないそう思わない だよでもな俺は機械を認めない教えに反することは認めない紹介師様こちらでしたか司令部はあちらですキノク老子もいらっしゃいましたキノク様もですかはいユウナ様もお急ぎくださいあ自分で移動するんですね 闘するかなこれらの兵器に異常がないか確認しているところだ異変セッション結構まで残された時間あとわずかであるスピラの命運は我ら討伐罪の戦いぶりにかかっている兵士としての義務は果たし今日こそ真を打倒するのだ<笑>子供もいる 聞きたいあ教えてくれるんですね砲台についてこれらの方はアルベド族が無償で提供してくれたものだこれらのこと嫌いだったんだがちょっと見直してよこの方なら遠くから攻撃できる真に弾の雨を浴びせてやるんだほうほうじゃあチョコボ騎兵についてチョコボ騎兵になれるのは志願者のほんの一部だあそうなんだ 機場技術が優れているか戦場で手柄を立てた者のにのみ許されるへえ今のチョコボ騎士で一番の実力者はもちろんルチルの殿だすごい神々。でもななんでクラスコが誇り高きチョコボ騎士になれたんだろうな確かにどんなチョコボ棟でもすぐ仲良くなるんだね。 えー、次、今回の作戦について今回の作戦は過去の真の行動を研究して立案されたんだ真には真のコケラがいる場所に姿を現す習性があるだから各地から真のコケラを集め痛めつけて真をおびき出し古の機械でとどめを刺す名付けて未変セッションだ我らの討伐隊の役目は真をおびき出し足止めすることだとどめをアルベト人に任せるのはちょっと悔しいが シーンを倒せるならそんな小さなことはどうでもいい、まあ、倒せるならそれでいいってことですよねあ移動してきてるどんなに高くしても売れるぜえ占ってなすげえやなあいげねあんたはこっちだ独占。独占販売してるね あれ入り口で買った時とまたちょっと違うまた買ってこうかなじゃんオートセーブも入るんでとりあえずいっかなセーブはまもなく戦いが始まりますいろんな準備を忘れないでくださいおいおいなんかのぎやりだな当<笑>たり前だろ 俺は真と戦いたくてここまで来たんだそれだったのにあくそ認められたいのならああまず与えられた任務を黙ってこなしてみろじゃあ奥に進みますかねおお シーモアから聞いたが本当に会えるとは思わないんだ。たさしなあろ10年ぶりか<笑>エボン四郎氏の一人元気のクローよ。エボンの総兵の指揮と討伐隊の監督が担当ね作戦準備すべて完了との報告がありました わかった。下がれ。はっな あ, あろ、この10年何をしていた作戦が始まる。そんな話はいいだろう。だどうせ失敗する作戦だ。少しでも長く夢を見させてやるさ。ひでひの苦労し。ああ、始めてくれ。 あいつが老ーとはな聞こえたぞアールこの10年いろいろあったお前はどこで何をしていた友との約束を果たしていたまだ終わっていない一つ教えてくれお前はザナルカンドを見たのか<笑>なんだか居心地悪いね そそろそろよろしいでしょうか外で待機しているアルベド族に作戦開始命令を伝えねばなりません。ここも安全とは言えません。魔物が来るかもしれません。戦いの準備が整いましたら、私に言ってください。そっか戦闘前のの最後の みんなに話しかけようかなユーなのそばにいるはいじゃあ宝箱らばこ開けようとワッカはどこにいったあっきまりしゃべらないなーこれじゃあパンでジーンが認めた作戦みたいじゃねえかよ 戦を成功させてって2行目書いてるのかな一番上はわからないなわからないなあれブルーはどこだえっ、ー、とああいたいたあそっか宝箱の近くにいたんだ何が起こるかわからないバトルの準備だけはしておいそうかじゃあちょっとスフィア版とか ちょっと触っておこうかなと思います。